世界がまだ見るボールバックを作ろうこれまでにない感染体験 一言で言うと、まああの、拡張性と自由度みたいなところ辺は結構大きなテーマかな、このスタジアムだからこそ何ができるのか。 どうしても、我々その映像とかを中心に考えた場合って16対9っていうものがやっぱり基本的な考え方になってくるけどスタジアムってまあここの大型ビジョンもそうですしサイネージも横もあれば縦もあるしお客さんのスマホだ っ, だったらいろんな形のものが今も見えるような状況の中で単に16対9じゃなくてどういう形で見せるのかっていう部分はいいろろ考えなきゃいけないなっていうものはテーマとして思っていましたそういう意味でいうとあのケイロス の, その自由度みたいな部分ですね空間の中でいろいろと物事を考えられる。 っていうものは非常にに魅力的に感じましたねスタジアムはまずソリューションとして個人的にはすごいマッチングするシステムなんじゃないのかなってすごく可能性があるなっていうふうには思います、ねまあ、正直ケイロスが最初出てきた時非常にその可能性を感じたというのが一番ですだから生まれたばかりのそのケイロスっていう卵の状態を見た時に絶対これはいけると思ったの、ね、で 一つのの空間の中で設置されるビジョンの数というのが多くなってきていることもあってそれを全て1つのコペレーションで連携させるということが非常にこう求められているエスコンフィールドは横幅が8 6メーターという大型ビジョンになるので本当に未知の大きさ 非常に大きいものなんですけどそれを場所を区切って表示をするわけではなくて一面を全て使った広大なキャンバスを一つとして、まあ、演出しましょうと。 周遊性をすすごく高めてるスタジアムなんですねこれ3層構造になっててコンコースをぐるぐるぐるぐる回っていただく席で見てもらうっていうのも当然一つの楽しみなんですけどいろんなところを回ってこのスタジアムっていうものを楽しんでもらいたいなと思ってますので野球を見るだけじゃない多種多様な方たちにですね楽しんでもらえるような一括でまあ制御をしてコントロールしていくっていう考え方ですねそこら辺が連携していくっていう部分で 当然映像、音、光で、まあ、サイネージみたいな部分で、まあ、ケイロスもそうですし、今回導入いただいた SCMS ですね、ここをまあハブにしながら、まあ、情報を出していけるっていうことが実現できているので、その辺は本当に今回、パナソニックさんと応じさせていただいている、映像の演出で一番こう花のあるシーンっていうのが、ホームランだったりしますけど、今回、あの照明と映像、まあ、音っていうのを全て連動して、ワンオペレーションでそれをあの連携していると。 今回サイネージがゴールパーク内に大量にあるんですけど、まあそれらも全てあのホームランの情報とかも連動して一斉に表示するんですけど、まあそれも全てワンオペレーションでやっているということになります。見てる方にとってはもうその瞬間瞬間が全てなので、もう一生の思い出になるような。 ものにしななけければいいいと思っているんです単純に野球を見に来たではないもっと良き思い出になるような一日にしないといけないのでそのためには、まあ、演出もどんどん変えていかないといけないですし一番良かったなと思うのは、まあ、あのずっと今一緒にこれを構築していただいているメンバーの方たちがですね親身になって我々と一緒になってここを新しいものを作ろうとしてやっていっていただいているってことが一番大きいかなと思って。 そういう意味で本当にあの今回ご出演させていただいて良かったなと思って。